こんにちはナミナムです今日はサッと作れて美味しい豚肉チヂミを紹介しますまずはネギ1本を細かく切っておきます青唐辛子2個分を加えます豆腐半分を加えて崩しながら混ぜ合わせます薄力粉1カップ豚肉のひき肉3 0 0ムも加えてしっかり混ぜ合わせます 水分の2 /3 カップを足して、さらに混ぜ合わせます隠し味にエビの塩辛を大さじ2杯分入れます醤油大さじ2杯ごま油大さじ1杯おろしにんにく大さじ1杯を足して混ぜ合わせます 胡椒を少々サラダ油大さじ1杯も足してさらに混ぜ合わせます卵を2個用意してくださいね玉ねぎ半分をみじん切り 生地に足してさらにさらに混ぜ合わせて生地の完成です生地を食べやすい大きさに丸めてフライパンに並べます豚肉なので中火で火が通るまでじっくり焼いてください 片面がしっかり焼けたらひっくり返します両面に火が通ったところでもう一度ひっくり返して完成です you